<ス>うん、っおめでた<ス><ス>反省いたしたか 犬が映るってどんな状態だよクラウがいいわ もしもし じじゃあ僕と同じように動くんだわかった痛みを感じる痛みを考えろ痛みを受け取れ痛みを知れ神羅転生